平成29年2月8日、阿蘇市黒川の草千里ヶ浜で、今年も野焼きが実施されました。この日は、牧野を管理する牧野組合と野焼き支援ボランティアおよそ100名が参加し、午後1時にススキなどが生える斜面に火が放たれると、一気に燃え広がり、およそ30ヘクタールの草原は、 瞬く間に黒一色に変わりました。草千里の野焼きは、阿蘇地域の重要な観光資源である草原を維持しようと、去年、地元の畜産農家や県などが半世紀ぶりに復活しました。去年4月の熊本地震で、周辺の道路が崩れたり、草原に地割れが生じたりして、一時、今年の実施が危ぶまれましたが、 道路の修復が進んだため、8日に行われました。また、環境省が進める国立公園満喫プロジェクトの、阿蘇九十国立公園ステップアッププログラム2020にも位置づけられており、プロジェクトのスタートとしています。椛島育夫熊本県知事からは、今年も阿蘇草原のシンボルである草千里で野焼きが実施できたことを、 大変嬉ししく思いまますとコメントが寄せられました。草千里ヶ浜を望む駐車場には、たくさんの観光客やカメラマンが訪れ、阿蘇の春の風物詩をカメラに収めていました。